それでは、計算機数学1の第7回の授業を始めたいと思います。えー、とまず、前回のまとめです。えー、と前回は、えーとまあ、一変数多項式の乗算、それから、えー、多倍調整数と単整、えー、度整数の乗算を経まして、多倍調整数同士の乗算のとアルゴリズムと、それからこの計算量について説明をしました。 それから、えーまあ、整数の乗用付き序談ですとか、多項式の乗用付き序談についてもあの説明を行いました。で、今回ですけれども、今回はですね、ユークリットのご助法について説明したいと思います。テキストの方はあの、今日から第4章に移ります。ということで、えー、と第4章の、えー、とユークリットのご助法ですね。えーと テキストですと49ページからですので、まああの、必要な方は一緒にご覧ください。えっと、まず、この 4.1 節では、まあ、イデアルとか常用感とかの最大公約詞、最小公倍詞について、えっとまあ、あの記述があると思いますけれども、この辺はですね、あのこの授業を受けている人たちのほとんどは、あの去年、 主にあの2年時の大数入門などであのやられた内容かと思いますので、まあ、さらっと復習しておきます。一応、まああの、ここから先の話をする上では、あのこのような概念をが出てきますよということで、えっと、まず、まあ、記号も含めてです、ね、こう定義していきますけれども、まず R は今後、可 か, か, かんでしてで、それからあとはですね、R のイデアルというのがあの登場します。 R のイデアルには生成源が存在するとかですね、それから有限生成といった概念があったり、それから R の間の性質によっては単行イデアルといったものもありました。それからあと、この可観感、R に対して常用類とかですね、それから乗与感というのも扱っており、いたと思います。で、次の定義 4.3 ですけれども、 あのここでは、いくつか今後使うとまあ基本的なあの概念が出てきていると思いますので、これは一応言葉だけあの取って復習しておきますけれども、まずこ、こ, ここから先に使う基本的なあの言葉としては、薬源ですとか倍源それからあの最小公倍子ですね、これ LCM って後から言いますけど、あと最大公約子、こちらは GCD と略称されます。それからあと単元とかユニットとかあの規約といったような。 あのものがあると思いますので、えーと、ここは各自復習しておいてください。まあ、あのなんか質問があったら、この後で適宜答えたいと思います。それからあと、とまあ、この最大公約数ですね、GCD とそれから最小公倍数 LCM については、まあ、一般には1位に定まるとは限らないんですけれども、まあ、あの整数感 Z においては、 あの正の数ですね。えーとえー、と大体の場合はその 単, 単元の不定性というのがありますけどあの整数間での単元というのはかけて1になるような数を持つような弦ということで整数間ですと、まあ、プラスマイナス1が単元なんですけれどもですので、えーとまあ、整数での例えば GCD と LCM というのはその、まあ、プラスマイナスの不定性があるということなんですが まあ、整数化においては、えーと、正の数ですね、どちらも正の数を、まあ、GCD とする、あるいは LCM とするというふうに定めておけば、まあ、1に定まるということに注意しておきます。ここまでよろしいでしょうか。はい、それではと次、テキストです、セクション 4.2 の、ユークリット正域と合助法という話に入りたいと思います。 でまず、定義 4.11 で、このユークリット正規という定義が出てきます。で、まあ、これもですね、多分以前、どこかで授業などやられた方がいるかもしれませんけれども、一応復習のために確認しておきたいと思います。ここでは、その R を正規としまして、それから D というあの写像が与えられているものとします。これは、あの、R からですね、えー、と自然数、 あとマイナス無限大のの和集合への写像ですでこの時に、その R がユークリット正規であるとは、あの次の性質を満たすことを言います。任、え、意、っと、の R の源 A と B に対して、えっと、B があの0でないならば、えっと、ある R の源、えっと、Q と R が存在して、A イコール BQ プラス R。かつ、この先ほどの D という関数で、えっと、D の R による値が D の B による値よりも小さいと。 そういう条件を満たすような Q と R が存在するということですね。こういう性質を満たす Q と R が存在するというときに、この R はユークリット正規であると言います。で、ここで出てきた写像 D というのはユークリット関数と呼ばれております。それからあと Q は小、それから R は乗与と呼ばれております。それぞれその小の方はクオシテントの頭文字。 を取って Q というふうに書いてますし、それからあの、乗与の方は、リマインダーの頭文字を取って、R というふうに書かれております。で、このときに、その、R をですね、A モード B というふうに表しまして、まあ、B を法とする A の乗与というふうに、この R を呼ぶことにします。ここまでよろしいでしょうか。えっ、ー、と、一つ注意としては、あの、 このユークリット正規においては、あの与えられた A と B に対して、まあ、B が非、えー、ゼロならば Q と R が存在するんですが、それは1に定まるとは限らないということに、えー、を注意しておきます。これは、あの、間の取り方によってそういう間があります。まあ、ちょっとここでは詳しい話はあの省略します。で、あと次の、 概念として定義 4.14 というので、互いに素という言葉がありますので、これも確認しておきます。と、まあ、A1 から AN、これ R の源ですけれども、これが互いに素というのは、A1 から AN の GCD が単元であることを言います。で特に、その R の源 A と B が互いに素のときに、まあ、この記号はですね、あの以前、 まあ直角を表す記号で使ったことは垂直か垂直を表す記号で使ったことがあるかもしれないですがまあこの A と B があの互いにその時にまあこのような記号で表します。